萩原千恵子さんに今年の参加の意気込みをお聞きしたいと思います萩原さん意気込みをお願いします皆さんこんにちは、萩です3年ぶり、本当に久しぶりでもう本当心もワクワクしております、えー、今日も、今日明日と私たちちょっと今回人数が少ないんですけれども精一杯踊らせていただきますどうぞよろしくお願いいたします ありがとうございましたそれでは準備をお願いします会場の皆様こんにちは神奈川県愛工府愛川町から参りましたファニーです3年ぶりのスーパーよさこい本当にありがとうございます私たちもこのステージで踊らせていただけること本当感謝しております少人数でありますが今日は明日皆様と 一緒に楽しく元気に盛り上げていきたいと思いますよろしくお願いいたします It's、like、your boy, d u k y